今人間関係全般のことだと思うんですけれど、実はもうちょっと範囲が狭まります、家族のことでも、ね、ちょっと悩んでいる方がいらっしゃるので、はい、メッセージをご紹介していきたいと思うんですが、まほさんからいただきました、私は自宅で家族と過ごしているときに心地よくない、しんどいなと感じます、幼い頃の記憶をたどっても、におい居場所だと心から感じたことがないように思います。 大きな理由の一つは、突然起こり出し不機嫌になり、理不尽な言葉をかけてくる父。そして、父の気持ちを荒立てないように、他の家族の間に走る緊張感です、うん。このコロナ禍で父を含め、家に家族全員がいる時間が増え、そのしんどさが増しました。一方で、職場にいるときや友人たちと過ごしているときには、ここが居場所だと感じます、うん。私にとって居場所は、自分がこれから、 何か失敗をしてしまったとしてもきっと受け止めてくれると感じられる場所ですということで、ね、お父様との関係性というかお父さんからのやっぱりこう圧力です ね, ですねただあの家族が普段から仲が良かったとしてもそれが必ずしも居心地の良さにつながらないというメッセージもあって、うんえー、スイカ丸さんからいただきました、うん、はじめまして大学生のスイカ丸と申します 昨年度は通学のために1年一人暮らしをしていました。コロナの影響がひどくなる前の春休みから実家に帰ってきて、大学の講義がオンライン講義に決まったので、それからずっと実家で両親兄弟と一緒に過ごしています。幸い家族といい関係であるために居場所と感じていた実家ですが、最近家にずっと閉じこもって暮らしている中で、とても 居, 居心地が悪くなってしまいました。もともと一人で、 気ままに時間を過ごしているのが好きなタイプなので、うん、起床時間、就寝時間、食事の時間、生活の全てに干渉されるしかなく、<笑>自分一人の部屋がないためにどこにいても家族の誰かがいるという現在の状況がなかなか辛いです、うん。家族揃って元気に過ごすことができているだけでも贅沢な話だというのも自覚はしているのですが、点々点ということですね。えー 山が好きさんからも、これ多分家族に関連することだと思うんですけれど、実家がなくなり、小さい時のアルバムや卒業アルバムとか、自分が好きだった本とか趣味のものが全部なくなってしまって、もう何にもなくなったら、本当はそんなもの、大したもの、ないはずなのに、この世に自分がいた証みたいなものが消えたみたいというメッセージですね。確かにその山が好きさん の, その声に表れている通り、その まあ、やっぱりこう家族ってルーツだったり、うんまあ、生きた証なのでいろんな問題がありつつ立ち難いっていういろんな葛藤があるとは思うんですけれどじゃあ家族だからといってずーっと同じ場所に行ってずーっと一緒に過ごせるかって言ったらこれまた ちょっと別の問題になってくるのかなだよもっていうねなんかね元気に過ごすことができてるだけでも贅沢だってこう自分でそういう風うに言い聞かせたり思ってると余計苦しいよね、うん、<笑>なんかこれ私はこのメッセージくださった方の辛さがねすごくよくわかるねなんかとっても、うん 恵まれた環境ななはずなのに辛いと思ってらっしゃゃるんじゃないかなと思ってでも辛いことはね辛いって言っていいと思うんですよね。うん、ねなんか家族といえども、うん、そうそうそうもちろんその、ね、血縁関係はあるのかもしれないですけれど、うん、やっぱり一人一人の個々の個性を持った人間同士だしっていうところにやっぱりこう立ち返って考えていいと思うんで、ねうんうんうん、すよね。だってそれでずっとね数日だったら大丈夫かもしれないけど何ヶ月も何時間も何ヶ月もずっと寝る時間とかねご飯食べる時間そしたら息詰まるの、うん それも当然で、ねうん、それはしんどいんだっいうことを認めてもいいんじゃないかなとそう、ね、思いますね。なんかやっぱりコロナ禍ですごくこう外圧じゃないけれどそうそう、ねうん、いやでもやっぱりステイホームで家族の絆が深まりましたよねみたい な, なんかこう報道が、うん、私は結構生きづらかったかな、ね、生き苦しかったかなっていうふうに思うんだよね。だ, ねだからもちろんそのね、家に 安心とか安全を見出せる人たちもいると思うけれど、ね、家にいることがかえってねそれこそお父さんからのいや虐待もあるし、ね、DV の被害の人もいるし本当にその間にいる人がいっぱいいるんだよねその自家族で楽しい時間を過ごせたらよかったっていう人ももちろんよかったと思うけれどももともとあった DV だったり虐待の問題が家にいることで あの表出して苦しんでる人もいるし、うん、もう明らかな加害と被害の関係ということではなくても関係性に悩んだり息苦しい思いをしてたりする人たちもたくさんいて、うん、あこれぐらいだから自分は辛いって言っちゃだめなんじゃないかとか、うん、でも本当はとってもしんどい思いをしてるるという人もいるんじゃないかな、うん、と思い、うんね、だからやっぱりさっきのメッセージをくださった、ね、真帆さんがやっぱりね、うんうん、お父さんに例えば、ね、突然怒り出したり不機嫌になったり、うんまあ、そこで走るね緊張感とかね。ね なんかやっぱりどうしてもこう家族っていうものを血縁に押し込めようとすることの生きづらさと多分セットなんだと思うのね私、高校生の時にカンボジアに行っても、うんうんうんうんね、ちろんその一概に言えないにしても例えば、まあ、農村のちっちゃいこうおう家がいくつも連なっているようなところにお邪魔すると1つのお家に子供たちがったくさんいて、うんうん、でお母さん、これみんなお母さんのお子さんですかって言うと<笑> 違うこれうちの子でこれ隣うちの子でほ、うん、んまに誰マイナーって誰っう言<笑> う, そ う, そう<笑>ゆると思ってだからなんかこう緩やかに家族の定義を広げていくことってできるかもしれないなっていうのをその時に 学んだというかだからねなんかガキーとかともさなんか普段集まってたりするとな何かあったらマッキーに相談しようっていつも思ってるあ本当。それは本 当, 本当そう、ね、すごく濃密なんていうの時間が過ごしてる一緒に過ごしてる時間がそんなに長いわけじゃないかもしれないけど、うん、何かあったらっ相談しよう連絡しようって思えるから、うん、それは日々本当に。 本当に心のになっているそううあありりががととだからやっぱりその血縁での狭い定義の中でうまくいかなかったとしても、うん、なんかそれでさっきの話と一緒でさ、うん、自分にこう欠陥があるんじゃないかとか、うんうんうん、自分自身にこう責めるベクトルをこう ね, ね, うね向けちゃうっていう必要は全然ないなっていうふうに思うよね。ということで、えー、家族のね定義、うん を狭めて、その苦しまなくてもいいんだよっていうお話をしてきましたが、うん、あの、もう一つですね、ちょっと何か押し込められる、る息苦しさみたいな形で、うんえー、悩んでる方から、のメッセージです。えー、寂しい女の子さんからいただきました。私は53歳女性です。身長170センチあり、体格が良いことから、小学生の頃からからかわれてきました。 性格もボイスシュですし、化粧もせず単発なので、女性らしいこと、女性らしくなどから身を遠ざけたいという自分がいます。男みたい、男かと思った、えー、体格の良い人がやることが多い、そのスポーツ選手みたい、 といいう、まあ悪気のない言葉をかけけられ続けてきました50代になってようやくスルーできるようになりましたが、うん、若い頃は悲しいし悔しいし腹立つし、うん、またかという気持ちに自分がどう受け止めればいいのかそういうぶしつけなやつにどう反応してやればいいのかと二人に聞いてみたいと思いましたということであ る, あるですねこのねえんか女性らしさなんかこうらしさの縛りというか呪縛みたいな。 あの先日ちょっと番組でご一緒した上西光子先生が、うん、こう呪いの言葉っていうね、うん、そのについてのこう本を書いてるんですけど「うん、何々らしさ」みたいなものを押し付けてくるのもねある種こう呪いの言葉の一つなの で, そ, で、ね、その呪縛をどう解いていくのかってね、うん、すごく難しいところかなと思うんですがあでもこれ小学生の頃からからかわれていて、うん、で自分はすごい悲しくて悔しいし腹が立ってるってことは。 悪気なくなくいよね、相手がが言ってることはは、ね、悪気がなければじゃあ許されるっていうねなんかこう身の回りに多分こういう言葉って溢れていて、うん、それこそねなんか最近ようやくあの周りから聞かなくなったなと思ったけれどなんか「女子力」っていうね言葉でちょっとからかってみたりとか「お前女子力ないよ」って散々言われた。 ことがあるし、なんか自分もね一時期はそれを大学生の時とかすごいネタにしてた よ, なたよ、ねね、うな、ん、逆にこうネタにできる方がなんかこう世渡り上手なんだけど、ねうん、いやそセクハラと一緒だよ ね, うかね、うん、そうそう そ, う そ, うそうっっ、ね、笑, 笑って過ごせないのが良くないみたいに言われると、うん、すごい嫌だったねそ、ね、うそうそうそうそうそうそう ねそういういセクハラになるようなね、うん、言葉とかもそうしです女子力ないなとか女子力がっていうのもうそれは性によるステレオタイプの押し付けだからそれはセクシャルハラスメントだよね。それをでも笑って場の雰囲気を壊さないようにしないといけないっていうプレッシャーをかけられるのはもすごい嫌だね。なんか例えばさその 言葉で言わないにしても、こう、サラダを、こう、バランスよく、女性が取り分けなきゃいけないとか、なんか、お尺を、なんかこう、気づいた時にさっとできるのが、なんか、いい女性みたいな、なんかこう、押し付けとか圧とか、なんかそれが当たり前でしょって、できないのみたいな感じで、こう、言われてきたような気がして、だから最近、もうそういうものには、こう、なんだろう、こう、 毅然と言いつつ、そこにちょっとユーモアを混ぜていこうかなって私は思っていて、なんかお世話になってる方は、うんうんうん、関西手弱委員会、自称。<笑><笑>もうなんかこう、女性が別々にあげるとかじゃない<笑>でも、みんな手弱自称みたいな、うんうんうん、手酌委員会みたいな。だからその人は関西支部長だから、関東支部長やろうかなと思っていて、うんうんうん、も自分でもう気づいた人が、うんうん 付けばばいいい い,、ね、<笑> い, い, い, いいし食べた人がれ多少配慮があればねそうなんか取り箸があるとか、うん、食べますかって言うとかそのぐらいで、うん、そんなせしかも性別によっておいしつけるのは男の人もサラダ取れるよねって思うだよね、<笑>えー、<笑>そうなんだよね<笑><笑> <笑>そこになんでこう性別っていうものさしが入ってくるかなっていうふうにね、思うし、でもだから、なんかちょっとしたそれを受け流すっていうことだと問題の先送りだから、だからやっぱりやや手弱委員会だからみたいな感じでね。 足元から気づきを広げて見るみるたいなね、うん、ことも大事だよね。その性別によってこうステレオタイプなこ う, こうあるべきとかこうじゃないと変みたいなことを押し付けられるのは本当にすごくしんどいし、うん、やっぱりまだまだ日本はこの背の高い女性とか髪 が, 髪が短いショートヘアの人なんて今もういっぱいいると思うけどね<笑>でもなんだろう<笑>振る舞いとか言葉遣いなのかな。その きっと悪い意味でこの寂しい女の子さんは悪い意味で男みたいっていう風に言われたと思うんだよね。別にその本人のあの姿とかありのままをとっても肯定的にはボイシュだねとかは分かんないけど同じことを言ったらこう嫌な気持ちがなんか言い方にもよったりとかすると思、ねね、文脈にそうそうそ う, そう、うん、もうきっとすごく落とし見る形でずっと言われ続けてそれはもう本当に辛かっただろうなって思う。うんもうそれこそ自分が 人と違うのはダメなんじゃないかっていう気持ち、うそうやって言われ続けることがやっすごくしんどかったんじゃないかなと思 う, う思いましたね。そうね。もうなんか受け止めなくていい。そうい、ね、<笑>う押し付けな人とは、あのもう仕事でもうどうしても逃れられないんだったら、あれそれはすごいストレスだと思うけど、なんか受け止めなきゃいけなかったり、反応したりこう関わらなくて私はもういいと思うね。うん、うんそう。その相手があってはちょっと、ね、とっても失礼だと。 なんかやっぱりね、うんこう、間に受け止めすぎるとね、でも疲れちゃうし、うんうん、でもあの決して受け止める側も問題ではな い, ねないよね、そうね<笑>本当にそうなそ う, そ う, そう、だからやっぱり、うん、社会通念とはこうであるみたいな、うん、ある種のやっぱりこう押しつけを、まあ、急に変えるっていうのはね、難しいけれど、それこそなんかこういう番組でもそうだし、うん、私たちが、いや、これって押し付けなくていいんじゃない、うん、とか。 なんかこれって本当にこう固定すべきことなの、うん、っていう風になんかそのためにこうねちゃんとレスポンスをこう返してこの番組でもねやっていくっていうのが大事かもね。人の外見とか容姿に関してはこう自分から私なんか髪の毛こうなんだよねとかこうん、おしたんだよってことを何かこう話題にしない限りあんまり不用意に言わない方がいいんじゃないかなと思うんだよね、うん、<笑>いろんなことでみんなコンプレックスがあるし傷ついてきた体験をしてることが多いと思うから、うん、なんかそんなに。 それもデリカシーの問題なんだけどんなんかやっぱりそれは、ね、どんなことを相手が気にしてるか分からないから、ね、でもやっぱりこういうふうに言葉にしてくださるって大事だよねんでなんかここで私たちがまたねこういうふうに受け止めさせてもらって発信をすることによって そ, それこそさっきねメッセージに悪気がないっていうふうに書いてくださってたけれどあっなるほどうそういうことを言うと傷つくる人がいるんだなってね。っていうふうにね。 なんかそこでクッションが生まれてじゃあコミュニケーションを変えていこうかって本当にこう良い方向にでもやっぱりこういうふうに自分は嫌な思いをしたんだっていうふうに声を届けてくださるね当事者の方が言ってやっぱりそのコミュニケーションが生まれていくなっていうふうに思うのでねこういうふうにメッセージを届けてくださることには感謝だよねなのでこれからもちょっともうこういうふうにゆるっ と, ゆるっといろんな。 形でね、皆さんにメッセージをいただきつつ、なんか日頃はこういうことを人間家計の中でなかなか言いづらいなっていう時でもね、うん、この番組にちょっとじゃあ、あの、届けてみようかなっていうふうに思えたら、我々もこう、こんな形でお話ししついつれから考えていくことができるので、うん。皆さんと一緒にこの番組をこれからも築いていくことができたら嬉しいなって思います。ありがとうございました。